どうも皆さんこんこにちはケンです今回紹介するのはネイチャーハイクの新型のテントです23本ぐらい前の動画で僕あの原付バイクで日本一周するっていう動画を上げたんですけどもその時に使ってたのがネイチャーハイクのビッグワンっていう1人用のテントだったんですけどもそのテントの新しいテントが出たんで今回紹介したいと思います最初に言っておきたいんですけどもこのテント正直言うと初心者向けではありませんかなりの上級者向けのテントですシングルボールー構造っていう これ1枚の生地でできてるテントなので結露した水滴っていうのが寝袋とか荷物に、ね、つきやすいっていう感じなので、まあ、かなり、えー、上級者向けなんですけども僕が見たことなかったテントの新機能みたいなやつがもうてんこ盛りのテントだったんで、えーまあ、買う予定がない方もあ 最近のテントってこんな風になってるんだっていう風な勉強にもなると思うんで最後までぜひご覧くださいということで今からネイチャーハイクの新型テントビッグ2を紹介していくんですけど、えー、まずはこのテントのすごいところをさらっと紹介したいと思いますその前に今回紹介するのはネイチャーハイクのビッグ2です以前紹介したビッグ1は1人用テントですが今回紹介するビッグ2は1人から2人用テントです今年の9月にバイクで日本一周した際は旧型のビッグ1を使用していました ビッグ2はただ大きくなっただけではなくあらゆる面で水分アップしているので荷物を少なく軽くしたいキャンパーにとっては面白いテントだと思いますってことで早速ビッグ2の特徴を説明していきます1テント本体ポールペグロープつまり全ての付属品を入れたとしても重さは 1398g と超軽量であることペグとロープを抜いた最小構成の重さは 1218g でした2つ収納時の大きさはテントやポールなど全て含めた上で 横 44cm 直径 13cm ととても小さいこと3つ結露に悩むシングルウォールテントですが天井に似かすの通気口頭と足の部分に広い通気口前後にメッシュの扉と全室を作ることができるので旧型のビッグワンと比べてはるかに通気性が良くなっており結露しにくくなっていること4つ旧型のビッグワンの通気口はこのようになっており風の向きによっては雨が必要に入り込んでいましたが 新型のビク2はここに1枚壁があるおかげで風が吹いていても通気口から雨が吹き込んでこない構造になっています個人的にこの工夫はめちゃくちゃ驚きました5つドアの形はこのように特徴的な形をしていますポールや枝を使えば屋根にすることができます6つ約60秒で組み立てできるということ7つ小さく軽いテントですが天井の横のポールのおかげで室内空間をいっぱいに使うことができます 8つ小さく軽いテントにもかかわらずなんとこのビクツーは前後対称なので前後に扉があり状況に応じて使い分けることができます9つ全室を前後どちらにも作ることができること10専用のグランドシートが無料で付属していること11自立式のテントなので芝生の上だけでなくコンクリートの上などどこでも設置できることです収納時のビクワンとビクーの違いはこの程度です 若干ビッグ2の方が大きいですがパッと見では分からないほどの差だと思いますビッグ2の収納時の大きさは実測で横 44cm 直径 13cm でした新品時の重さは 1398g ペグ11本ロープ3本の重さは 118g でした早速袋からして詳しく見ていきましょう付属品はメインのポールが1つ天井に加える短いポールが1本ペグが11本とロープが3本です グにはポールが Y りになっている点ンはたくさん持っていますが設営はとても簡単でどんなに初心者でも3分を超えることはないと思います旧型のビッグンは旅中毎日設営していたのでビッグ2も迷うことなく1分程度で組み立てることができました組み立てに関しては特に解説することもないほど簡単ですポールは左右対称ではありませんが オレンジのポールはオレンジにシルバーはシルバーに差し込むだけなので暗い場所でも間違えることはありませんこのテントはシングルウォールテントでコンパクトなテントですが必ずしもペグを必要としない自立式のテントですつまり芝生の上は土の上だけでなく駐車場や屋根の下などどこでも設置できることができます荷物を少なく軽くしたい旅人にはもってこいのテントだと思いますこのテントはいわゆるシングルウォール構造のテントです インナーテントとフライシートが別々になっておらず1枚の生地でできていますシングルウォールテントにはメリットとデメリットがありますメリットは小さく軽く設営が簡単にできるということデメリットは結露した時に出袋や荷物が濡れてしまうということですしかしこのネイチャーハイクのビッグ2にはシングルウォール構造にもかかわらず通気口が2つあってメッシュの入り口が前後にあって床にも大きな通気口があるかなり通気性のいいテントですここで旧型のビッワ1を見てみましょう テント側部の膨らみ部分の通気口はなくまた入り口も1箇所しかありません戦場の通気口は雨が吹き込んでくるデザインなのでかなり癖の強いテントでしたしかし新型のビク2はそれらの弱点を克服しており普通のシングルボール構造のテントよりもはるかに結露しにくい構造になっていますシングルボールですがダブルボールのような特徴を持つハイブリッドなテントになっていますシングルボールは結露しやすい ダブルルウォーはは結露しにくいといいとう認識は間違いで、正しくはシングルウォールは結露した時に荷物が濡れやすい結露を発見しやすいダブルウォールは結露しても結露していることを感じにくいというのが正しい認識だと思っていますシングルであれダブルであれ結露は起こるものです何が言いたいかというと通気性の悪いダブルウォールテントよりも通気口が複数あるシングルウォールのビッグ2の方が結露が起こりにくいと言っても間違いではないと思います ということで早速外見を詳しく見ていきましょうテントの上に箇所に換気用のベンチレーションがついています中に硬い板が入っているのでマジックテープで接続すれば通気口になりますまたここに1枚ひらひらの壁がついています風が強い日はこの壁が立つので雨が中に吹き込んでくるのを防げます試しに水をかけてみましたが壁でブロックしているのがわかると思います僕も旧型のビッグワンで雨の日キャンプをしていると雨がかなり吹き込んできていたので 常に閉じて使用していましたがビッグ2であれば開けたままでいることができますビッグ2はテントの側部をペグダウンする箇所がありますここにはこのように通気口が設けられていますかなり大きな通気口でさらに頭側にも足側にもついているので風の通り道ができますこんな低いうちに通気口があっても大丈夫と思うかもしれませんがなんと室内側にもう1つ壁があり室内側でバスタブ構図になっているので 水たまりになるような場所でも水没することがないように作られています扉を開けてみましょう扉はよくある観音開きではなく右下から頂上まで開けるタイプです開けた扉はくるくる巻きにして左側に固定することができます次に網戸を開けてみましょう開けた網戸も左側に固定することができますこれでドアが開きました ネイチャーハイクのビッグ2は重量約 1.4kg の超軽量テントにもかかわらず前後にフルサイズの扉が付いています後ろ側も開けてあげればこのように開放感抜群のテントになります早速ですがネイチャーハイクのビッグ2のテントの中を見てみましょう無駄なものもなくすっきりとした室内です頭と足の部分には通気口メッシュのポケットが扉の横に2箇所付いています上下にはライトをかける輪っかが付いています S 字フックではないので注意してください室内からの景色はこのようになっています天井の横のポールのおかげでかなり広々とした室内です旧型のビッグンの広さが横 85cm でしたがビッグ2は 115cm と 30cm も広くなっていますこのメジャーの 85cm のところまでがビッグンの広さなのでかなり広くなっているのがわかると思います室内の大きさは 205cm×115cm なので 人人だと快適、2人でもギリ寝れる大きさのテントです。このビッグ2の扉は高さが 1m 程度のトレッキングポールやテント用のポール持ち得る木を使えばこのように簡易的な屋根にすることができます旧型のビッグ1でも同じ機能があったのでビッグ1でバイク旅をしていた時はこのようにバイクをポール代わりにして屋根にしていましたこんな感じでバイクを屋根にしてその下で焚き火するのは最高の時間だと思います、まあ、余談なんですけれどもこの時の焚き火台はソロ用の 超ミニサイズの焚き火台であれば火の粉が天井に届くこともなく1ヶ月間ほぼ毎日このような使い方をしていましたがビッグワンの屋根が溶けたことはないですピコグリルとかちょっとでかすぎるんですけども、まあ、僕が使っていた、えー、ちっちゃい筒型の焚き火台とかであれば屋根まで火の粉があの届くことなく焚き火することができましたまたこの屋根の下にゴールゼロやレッドレンズを挟めば他の道具を使わずに屋根の下で焚き火中や調理中に 超ベストなポジションにライトを持ってくることができますこのネイチャーハイクのビッグシリーズはゴールゼロよりもレッドレンザーの ML4 が相性がいいですレッドレンザーは挟むことができるのでこのように屋根に挟めば強風が吹いても落ちることがないのでバイク旅中もゴールゼロではなくレッドレンザーを使用していましたレッドレンザーの ML4 の購入先も概要欄の方に貼っていますネイチャーハイクの特徴の1つである付属のグランドシートを広げてみましょう 専用品なので底面の形にぴったりになるように作られていますグランドシートを使えば床からの浸水はほぼありえなくなるのでとても重宝するグランドシートです耐水圧についてです現在縫い目の部分に水をかけていますかなり水がはじいているのがわかるでしょうか縫い目には防水のシームテープ加工を施されており縫い目から水が入ってこないようになっていますこのテントは床の四隅にもしっかりと防水のシームテープ加工が施されていて 床から浸水してこなないいようになっていますこの四隅も防水加工しているテントメーカーは、まあ、国内メーカーでも全然なくて僕は耐水圧を評価する上での基準の一つとしていますよくモノケンはネイチャーハイクの宣伝マンと言われますがひいきに見ずとも忖度なしでネイチャーハイクのテントは品質がかなり高くなっています日本のキャンプメーカーのテントももちろんたくさん持っているんですけれどもひどいメーカーのテントの品質はもうクレームレベルです正直 テントの良いところだけしか言わない YouTuber ではありたくないのでこのネイチャー e h a のビッグ2のテントの荒探しをしてみたんですけれども厳しい目で見ても結構本当に品質が良くて文句なしの性能だと思ってますテントの汚れとかもないし破れとかもないしなんか糸くずとかも少ないし正直言うと本当に日本のそこら辺のメーカーのテントよりもかなり品質は高いと思ってます 対水圧はフライシートが 3000mm 床が 4000mm 付属のシートが 3000mm となっています普通扉のこの部分はマジックテープが使用されていますがこの電動は磁石が使われていますちなみにこの磁石旧型よりもはるかに強い磁石が使われていてちょっと片手では外せないほど強力な磁石になってましたビッグ2のこの磁石の強力さであれば風でまくり上げられることは多分ないと思いますめちゃくちゃ強い磁石に変わってました はい、ということで、えー、改めまして、えー、ビッグ2いかがだったでしょうか、えー、フリートークの時間なんですけども、うーん、マジでね、語りたいことがたくさんある。まあ、あ最初にちょっと言っていくんですけども、さっき発見した特徴なんですけど、ここにね、えー、反射テープが貼られてます。この通気口のところに。ここと、あと、ここですね。通気口の部分は全部、まあ、反対側も反射板がついてるんですけど、まあ、旧型、まあ、旧型とは言わんけど、ビッグ1の方は、その反射板がここついてないので、例えばじゃあ、もうここがめちゃくちゃ真っ暗やと。 っていう時に、まあ、車とか、他人とかの車がこうぶつかったりもしかするかもしれんから、まあ、反射板があるかないか、どっちがいいかって言われたらよくわからんけど、えー、ビッグ2の方には反射板がここにも、で、あとここですね。これにも反射板が、えー、付けられています。っていうのが、えー、今気づきました。ってこと で, ですね、BIG2、えー、の評価なんですけれども、マジで最高やね、ビッグ2 <笑>僕ちょっと、ね、今興奮してるもんね。 あのー、なんだろうビッグワンですね、以前2018年とかた多分18年だったと思うんですけどぐらいにえ紹介したと思うんですけどもその時もね、マジでもう最高傑作やって言ってたと思うんですけど上回る最高傑作です<笑>正直言うとえ完成度の高いすべてが80点以上全部のパラメーターが80点以上のテントではないですえ組み立てのしやすさとかはもう100点、えー 前後扉があるとかね、そういうのも100点やけれども、え結露とかシングルウォールであるということは、まあ、10点ぐらいの、まあ、マジで癖のあるテントです。でも、癖があるからこそ、面白いって僕は評価してますし、そういった評価ができる人って、多分視聴者さんの中にもいると思うんで、あのー、そういった人にはマジで向いてるテントだと思います。で最近ですね、ポリコットンっていう、まあ、ちょっとキャンプ場なんですけど、失礼します、あそこにもね、ポリコットンの TP テントですか、三角形の。そこら辺にもありますね、天幕ですか、あれは。 まあ、あの人たちがっていう話ではないんですけどもえポリコットンというめちゃくちゃえ便利な素材ができておりますでポリコットンはね結露とかあんまり気なしなくていいじゃないですかけどねこれはもう本当朝起きたらビチョビチョなんですよあの室内が<笑>僕もねあのビッグワンで何度も経験してますわこんなビチョビチョになるみたいな結露でぐらいにビチョビチョになっちゃうんですよでもそれは仕方のないことじゃないですかシングルウォールやからそういうもんだしでも ポリコットンはは、えー、それは気にしななくていいいじゃないですかでも何だろうそういった便利な素材のものを最初からつく使っちゃうとなぜ結露しちゃうのかとかどのぐらいの湿度とか、えー、気温とかどのくらいの室内と外気の差があればこのぐらいの、えー、結露ができちゃうんだっていうのが知らずにずっとキャンプをすることになるんですよ。わかります僕が言ってることつまりこう便利すぎが言えてああいうのを使っちゃうとあれを否定してるわけじゃないですよ。 今はビッグ2の紹介動画やから、ああいうのを、えー、使っちゃうとそのなぜ、なぜそうなるのかっていうのを知らずにやっちゃうっていうことやから、でもそれは僕ね、キャンプなのかなっていうふうにもちょっと疑問には思うこともあるんですよ。キャンプっていうのは不便を楽しむことやから、あのこういった、あのなんていうか、 めちゃくちゃゃく結露しますと室内がもう天井びちょびちょです朝起きたらってでもじゃあなぜ結露したのかとかあこのぐらいの気温でこのぐらいがあってこんなことしたからこのぐらい結露したんだじゃあ次はこういうふうにして改善しようっていうのができるテントなんですよそういうのが僕めっちゃ僕はそういうのが面白いと思ってるんですよ結露も何もせずに何も快適な朝それもいいけれどもでもそれは自分で努力したり工夫したりして得られ得るべき 快適さやと思うんですよ最初からこうなんだろう素材とかにこだわって快適さを求めるともちろんいいんですけどもなんかやっぱ旅人出身やから僕って<笑>やっぱ不便は楽しみたいからじゃあどうしようとかこ次はどうしようっていう工夫ができるめちゃくちゃ癖のあるテントなんですよだから僕最初に冒頭言ったんですけど中級者上級者、まあ上級者ですねこれは向けのテントやと思うんですよねあの否定してるわけじゃないですよポリコットのテントはただそういった癖のあるテントやから逆に面白いよっていうことは僕は あの強く言いたいたでも癖があるからめっちゃ上級者だよっていうことをね本当にあに言いたいですねまあでも僕がさっき言ったこと同意してくれる人は多分たくさんいると思うんですよそれこそがキャンペアと工夫するからこそ楽しい工夫しないっていうのはもう考えることをやめてることですからそれはもうなんかねちょっと違うじゃないですかなんかだからうん嫌お話に工夫しなきゃいけないからこのビッグシリーズは えー、僕はマジで気に入ってますでね、あの日本一周中のこっちで日本一周したんですけど、このテントでビッグ1で来たけど、まあ、ビッグ2でもー日本一周とか多分できると思うんですけど、この屋根1 0 0ンチぐらいかな、この距離があるんで僕はもう普通にそこに座ってそこにもうちっちゃい、本当ちっちゃい焚き火台で焚き火してたんですけどめちゃくちゃちっちゃい焚き火台やから、まあ、火の粉はここまで上がらないんですよねだから別に溶けることもなく僕は今度屋根の下で焚き火をしてました。まあ、ビコグリルとか絶対無理やけど本当にもう 空き缶サイズぐらいの<笑>焚き火台やったらその火の粉とかここに来る前になくなっちゃうんでこの下で焚き火ができるぐらいの、えー、距離は高さはありますで今今回はですねこの赤いポールを使ってるんですけども、えー、ビッグワンの日本集中は、まあ、そこら辺ね多分木とか落ちてるんで、まあ、腰ぐらいの1 0 0センチぐらいの木やったら、えー、ピッピュってカットしてこのロープはね付属のロープなんですけどもこんな感じで簡単に屋根にすることができます でね、このビッグシリーズ、まあ、ビッグワンも共通なんですけど、この自在っていうのがあるんですよね。この自在がこうやって簡単に引っ張れば長さ調節ができるんですよ。今ここにです、ね、通気口があるじゃないですかね。こうやってまあ、通気口のとこもこういった自在があるんですけども、ペグにかけて、ほんでこうギュッとすれば、もう勝手にこうピンって貼れるっていうね。ピンパンパンですもん。この自在が。 いろんなところについてるんですよ。あ、これこれほら。ここの部屋、前室。まあまあ、どっちが入り口でもいいんですけど、ここにもね、これがあるんで、なんだろう。緩めたいときとかは、こういう風にできるし、ピンと張ってえ、空気をたくさん取り込みたいなとかいうときは、こうやってピンと張れて、パツパツですね。に張れるんで、この自在がね、 ネイチャーハイクのビッグシリーズに共通してるんですよ。他のテネイチャーハイクのテントたくさん持ってるけど、このビッグシリーズにしか多分ない、<笑>ちょっと多分そうだと思う、うん、ちょっとごめん、わかんない。<笑>車の中に他のやつあるけど、このビッグワンとビッグ2はこの自在が全てのところにあるんで、調節できるとこはこれあるんでこれ、こっちはないか、これか、こことかもあるんで、これはマジで便利やなというふうに思います。で、今回はその、さっき、 木の棒でもできるって言ったんですけども、バイクとか自転車とかでも、このポールの代わり、今2本使ってるけど、ここに自転車とかバイクをピュッて置けば、それがポールの代わりになるんで、それもいいなというふうに思います。でね、えっと、一番の、このビッグ2で一番もう本当に気に入った機能は、この前室、えー、なんですけども、入り口が2つあるということなんですけど、ビッグ1はこの通り、さっきお見せした通り。 荷物ぐらいしかか置くススペースなかったんですけどもビッグ2は前後とも扉あってしかも左右対称なのでこの全く同じやつをあっち側にも作ることができるんでもうそれはもうなんかもうハッピーって感じ、まあ、以前ねフェザーストーンっていう、えー、テントを紹介したんですけども本当はねあのテントであの日本一周する予定だったけどもちょっといろいろ事情が変わってコロナとかもいろんなの事情があって、えー、リュック1個 で, であと原付で日本一周するってなったんでこっちのテントを選んだんですけど あのテントで解説した通り、えー、前後で扉があるっていうのはもういろんな面で優秀なんですよ。写真を撮るときにも前後扉があると、えー、楽やし、でやっぱ状況によってね、あの、こちら側にさ、めっちゃパリピが来たらさ、こっち側が出たくないじゃん、やっぱ。あっちから出たいじゃんっていう状況に合わせて、えー、入り口を変えられるっていうのはものすごくいいことなんで、それがなったっていうことなんで、何<笑>ていうか、このビッグ2は、 えー、実はね、ビッグワンは、えー、2018年とか19年に紹介したテントなんですけども、その当時ね、こんな癖の強いテント売れるわけねえだろうって正直思ってたんですよ。まあ、上級者向けやし、結論もすごいし、売れんやろなーって思ったけど、最近このビッグワンのアマゾンのページみたいにめっちゃ売れてるんですよ、評価とかあって。わ、そんないいやん。しかも結構評価いいんですよね。まあ、癖のあるテントやけど楽しいですみたいな評価がたくさんあって、あ、こんな売れるんやんみたいな。でもたし確かに癖は本当ひどかった。でもその癖を なんて い, うかいろんなその上の通気口とかの改善点をしてもうマジで本当にパワーアップしたテントなんですよなんでビッグワンを持ってる人ほどビッグ2見たらすげえってなると思いますなんかプレイ2からあ、うんちょっと言い方悪い か, なんか合ってるか分かんないけどプレイステーション2から3になったぐらいすごいっす<笑>もうマジでいろんなものが変わりすぎてマジですげえってなります えー、ビッグ持ってる人ほどビッグ2は評価できるかなと思いますもちろんねビッグシリーズ持ってない人でも、えー、買ってもねク、えー、のあるテントやけれども設営マジで簡単やしマジで軽いほんと軽いから1 4キロとかやから全付、えー、属品含めて1 4キロとかなんでで意外と、あのー、広いしめっちゃ軽いし設営簡単やし前後扉あるしっていう感じでもう完璧完璧ではないけどめっちゃいいテントなんで多分気に入ると思います ただ、ここまでね、褒めましたけれども、ビッグのことを、何度も言いますけれども、結露、対策、結露に関しては、割とひどいです。朝起きたらびっちょびちょすからね、このテント、室内は。外じゃないよ、室内もびちょびちょす、結露で。なんで、荷物を濡らしたりしてました、僕、日本一周 で, でも、それがいいと、僕は評価してるんで。 それが評価できない人間って、まあ、いるじゃないですか。え、遊ぶけど、室内がビチビチで、なんか変なテントでしたとか言う人やっぱいるから、そういう人も絶対に買わない方がいいと思います。かなり中級者、上級者の、えー、が選ぶテントやと思います。でも僕はもう本当、それがあの好きなので、ビッグ2もかなり気に入ってます。まあ、だから、正直言うと、もビッグマは使わないかな。うん、もういらんかな。ビッグ2があらゆる点でもす全てを勝っているから。 ビッグ1はもういらないのかなというふうに思います。ビッグ2実はまだ発売してなくて、これ、n h 5早0さんからいただいたものなんですけども、えー、ビッグ2まだ発売してないので、えー、まだ長期の旅をしたことがないんですよ、これで。で、ね、えー、っと、まああそこに通気口が増えたことで、あの四隅っていうか、この横に通気口が増えたことで、どのぐらいの、えー、結露が減ったのかとかいうのもまだちょっとわかんないんで正直。まあ冬やってみて、ね、夏やってみてとかやらないとちょっと。 長期仕様のレビューが分かんないんで、まあ、これからちょっとバイク旅とかはビッグ2を使って、なるべくビッグ2を使って、えー、旅してみて、で、仕様感とか、また、あのー、レビューしようかなというふうに思います。ということで、あのー、何度も言いますけれども、えー、素晴らしいテントです。ただ、癖が強すぎるテントです。だから、その癖を評価できる人が楽しいテントってなると思うんですけど、うん、なんかちょっと違うなっていう人も多分いると思うんで、そういう人は絶対に構わない方がいいと思います。 う ん, なんかもうでもさっき言ったキャンプというのはそれこそが楽しみ方、うん、癖を楽しむ方不便を楽しむっていうのがキャンプやと思うんで、あのー、まあなんかいろいろ研究して今回は結露1000やったなとか 外, 外気と 内, 内気の温度差がどうのこうのとかいう研究してなんかこう自分なりの答えを見つけられる人はもうドンピシャな楽しいテントやと思うんで。 えー、気になる方はぜひチェックしてみてください。ってことでね、あの購入先は、えー、概要欄の方に貼ってるんで、えー、気になった方はチェックしてみてください。多分まだ発売されてないんだよね。なんかネ、ね、イチャーハイクの人いわく、あいつら中国人やからね、返事こんのよ、マジで。<笑>これ提供動画なんやけど、これガチで返事こんけあいつら。あのー、いつ発売かわかんないけど、多分発売日に合わせて、えー、この動画公開すると思うんで、あのー、気になった方はぜひチェックしてみてください。ってことで、えー、今回の動画はこれで終わりたいと思います。 ではまた